今お客様のご要望でオーダーメイドの両輪駆動の e サイクルを作っていますベースとなる車両は台湾製の e バイクですこれを合法的に日本で走れる両輪駆動の e サイクルに改造していきたいと思いますまずはベースとなる台湾製の e バイクを見ていきましょう 外観はこんな感じですファットバイクタイプでかっこいいですねまたがるとこんな感じです、まあ、結構大ぶりな感じなんですが 164cm くらいの私でもハンドルが離れていて大変ということはありませんでしたショックアブソーバーも効いているので乗り心地が良さそうなスタイルです改造前の時点で駆動は後輪駆動ミッドモーターになっています ミッドモーターはクランク軸にモーターが取り付けられたタイプです主なメリットとしてはモーター駆動にギアを使えるで主なデメリットとしてはインホイールモーターだと回生ブレーキが使えますがミッドモーターでは使えないといったような形ですね、まあ、この他にもミッドモーターのメリットデメリットもあると思いますが、まあ、思いついた人がいたらコメント欄に書き込んでみてください それでは早速この車両にフロントモーターを付け加えて両輪駆動にしようと思いますが原付化していくまでに改善すべき課題がいくつかあるのでそれを乗り越えないといけません、えー、最初に気づいた時点でも結構たくさんあるのでちょっと画面に出してみます結構たくさんありますよね まあこれらの課題をクリアしつつリーサイクル化していいいきたいと思います今回はベース車両の油圧ブレーキが保安基準に適合するのかなというのとテンショナーギアの改良の2つを解決していきたいと思います今回は油圧ブレーキを備えた車両になりますので第258条 2-6 はチェックしておく必要があります 説明欄に保安基準のリンクを貼っておきます第258条 2-6 にはこのような条文があります今回は E に該当する装置がちょうど今画面に出ているように確認できますね精度液というのはブレーキオイルのことなのでこれがこの液面のレベルが容易に確認できる窓がこのブレーキレバーには備えられています ですのでまあこれは適合するとこの項目に関しては適合するということが言えます今回チェックした項目以外でも制動装置、まあ、つまりブレーキですねこれに関しては制動能力のテストなどもありますので十分にチェックする、まあ、検討する必要のある項目だと言えます次はこのテンショナーの問題の解決です 動画のようにこのテンショナーの部分が車体に引き寄せるような形でチェーンを張っているんですがタイラップでそれが行われています。これだと、えーまあ、少しの振動やちょっとした揺れなどでタイラップが外れたり、まあ、劣化すると切れてしまう可能性もありますのでそれをきちんとしたボディへの固定へ まあ、改善していきたいと思いますここは通常こういうクランクギアが来ますで、えー、ミ, ッドミッドタイプのモーターですねこのミッドタイプのモーターの駆動力をこのクランクの方に伝えるんですがどうしてもチェーンが緩んでしまいますのでこういうテンショナーで押し上に引っ張ってあげて自動的にまあ チェーンの針を調整すするようなな機構になっていま改善、まあ、点としてここにボルト穴を取り付けてあげてこういうふうにボルトを取り付けてペンショナーをかけて上方向に引っ張ってもらえるようにタイラップではなくボルトで留めるような加工を施してみました。 両輪駆動車のミッドモーターのテンショナーですねこれの改善完了ですきちんとバネが張っていますそしてこういうスプロケットにも干渉せずにしっかりとテンションを保っていますちょっと見えづらいですが裏もナイロンナットのダブルナットにしてますネジを立てたのででこれで 後ろのナットがロックナットの役割を果たすという、えー、ま考えですね。はい、タイラップからネジへしっかりと。テンションがかけられるようになったと思います。改善完了です。今回はベース車両の紹介。油圧ブレーキのチェック項目。テンショナーの改善などを解説してみました。 次回はディレイラーやチェーンが干渉する問題を解決していきたいと思います。次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。